スタートしましたほぼ揃いましたた揃いいままま先行争いに入ります、ま、ずは内を見ながら11番、モンド・クラッセスーッと花に立っていきます内からは押して2番の平僕プリンスが2番手に上がりますが外から12番、栗のスター王それをかわして先頭を追っていきますさらに3番手には10番、湘南アポロン並んでいきまして直後に5番のロワ・ジャルダン内からは3番、ジェベル・ムーサ外は4番のリッカルド1コーナーです。花に立ったのは11番モンドクラッセ リード一橋に取って2コーナーに入ります2番手12番、栗のスター王一橋に差3番手、内2番の平僕プリンス外10番、湘南アポロンが並んでいきます間からは5番のロアジャルダン1段で向正面です。 3頭の後ろは2馬身相手4番リッカルド半馬身内が3番のジェベル・ムーサ1馬身外目に9番のブライトラインがつけて1馬身外目は7番のマルカ・フリートの追走その内からは1番のナムラ・ビクターが並んでいきます間から6番のサイモン・トルナーレが押して押して上がっていきます最後方追走8番の成田スーパーワン各馬第3コーナーのカーブに入ります先頭は11番のモンド・クラッセー リードを1馬身とって600を追加2番手12番の栗のスター王3番手にはブライトラインですが外から4番リッカルド並んでいってさあ2番手に並んでいこうとしていますその後ろからは1馬身二番のヒラク・プリンス5番ロワジャルダン並んで外並んでいく3番のジェベルムーサすでに400を追加第4コーナーのカーブ先頭モンドクラッセ直線コースに入りました外から4番リッカルド差を詰める間からは盛り返す12番の栗のスター王その後ろは3馬身5番のロワジャルダンを追ってあと二百を追加さあ粘る一番モンドクラスに 4番リッカルドとらえたその内から12番のクリノスター王が2番手に上がってくるモンドクラッセ3番手4番のリッカルドがゴールイン4番のリッカルド